俺はお前の道具ではないな、なんだと俺は俺の意志で動くお前の道具ではない<笑>意志、意志だと貴様ウイルスの分際で意志を持ったというのか何何ではないのかそう。 俺はゼロ。ゼロウイルス。ウイルスだったのかおいゼロゼロ逃げ場はないと教授観念するんだな再生マシンがどうなってるんだどうなったら、再生が完了していないが、仕方あるまい 目覚めしまったくそう グレーザーおおどうしたグレーザーグレーザ ー, おお ー, ーやはり早すぎてかコントロールを一切受け付けんゼロといいグレーザーといいどいつもこいつも ノージーが工場から外のサイバーワールドへ出ましたインターネットシティに向かっています何だって なんでます何がどうなってるんでますヒグレさんマジが…ネット警察、到着しましたで、で く、え、ぅ、ー、くぅ、く<笑>ぅ、ってばえ、ハハハハネット、エンザーく大変だどうしたの、パパ超電脳獣が、インターネットシティで暴れているなんだってネット警察はポリスナビで応戦しているが、全く歯が立たない。このままでは、インターネットシティは壊滅してしまうだろうそんなすぐにロックマンとブルースを、インターネットシティへ向かわせてくれ分かったよ、パパ、うん、えっロックマンエンザーミッション 行くぞロックマン。うん ロックマンロールん、大丈夫。<笑> ど, どうしたんだあれはプログラムが自己崩壊し始めている教授が再生途中で無理やり起動させたせいかチャンスだ行くぜロックマン トロ フ、うんゼロ俺もお前たちのようにナビとして生まれたかったっゼロラフクマフフフフフフ